えー、皆さんおはようございます、えー、今日はですね豊田佐吉さんと野宮尊徳さん、まあ、いわゆる、えー、トヨタ自動車の源流となった思想哲学がどこにあるのかというところを探究してみたいと思います、えー、名古屋駅のですねほど近い場所に歩くとそうですね10分から15分ぐらい歩いたところにですね トヨタ産業技術記念館というのがありますまあここには皆さん結構行かれた方は多いと思いますでもその中にですね図書館ってあるの皆さんご存知でしょうかあまりこの図書館に寄られた方っていうのは非常に少ないのではないかと思うんですねでこの図書館に行くとですね今割とこう整備されつつあってト豊田佐吉吉一郎コーナーっていうのがございますでここに行くとですね 衝撃的なものをわかるんですけれどもこの本棚見ていくとですねここに、えー、二宮尊徳さんの方がねこう並んでいますでその隣にですねちょいと生産方式っていう本がこう挟まってるわけなんですけどもこの隣にですねこうちょっと字が見づらいかもしれませんけどもどんなことが書いてあるかっていうところなんですがこう拡大していくとですねちょっと見づらいんですここだけ写真撮っとけばよかったんですけど。 豊田佐吉の思想に大きく影響を与えた「法徳思想」という書いてありますでこの法徳思想というのをです、ね、皆さんあまりご存知がないと思うんですね。で二宮尊徳って、まあ、二宮金次郎っていうので非常に有名なんですけども実はその二宮金次郎があのやったこと成し得たことっていうのはですね非常に、えー、大きい。 今の日本経済に対しても非常に大きな影響を与えていると思います。つまり、二宮尊徳の法徳思想がなければ、トヨタ生産方式という考え方も源流ですね、考え方の基本もないですし、それが海外に今、リーンとしてグローバルに広がってますけれども、まあ、その広がりもおそらくなかったであろうと。となると、二宮尊徳の法徳思想というのはですね、非常に大きな役割を果たしている。にもかかわらず、 あまり二宮尊徳さんをですね皆さんあ帰りみてないというか研究する人が少ないということで、えー、二宮尊徳の、えー、存在これを改めて見直すべきかなというふうに思います皆さんもちょっと勉強してみてください